はいおはようごござざいいいまますすラスカルでございますいやーねやっとですよ、えー、例えばね神奈川の方はしばらくアルコール提供しておりませんでしたが7時までねアルコール提供ができるようになったということで、えー、久々にね、えー、飲み歩き動画を撮影しております。ちょっとね久々のこのこ飲み歩き動画なんで 改めて説明いたしますと僕のねこの住んでる町川崎で気になるお店があり次第撮影交渉をしてね飲んでいこうかというようなね動画となっておりますといってもねもう暑いあ半袖でもね歩いてるとね小汗かくんですよもうねちょっとね飲みに行くお店を早く決めたいそれにしてもねあのこのコロナになってからやっぱり飲みに行く回数も減ったんで 基本ね、車移動の僕はこの川崎の駅前って来る回数減ったんですけど初めましてのお店がね結構あるねちょっとね1軒目見つけましたんで、えー、早速ね、えー、ちょっとお店に入って、えー、撮影交渉していきたいと思いますちょっとお聞きしたいんですけど今 YouTube 撮ってて。 YouTube 撮ってて、はい、あの自分で飲む姿とか撮っちゃっても大丈夫他、はい、のお客様にも映らないような形で、はい、大丈夫ですかですいませんいますはい時間までではい、はい、で す, すいませんありがとうございますでかあ一緒になんですよねはい はい、ということでただいまね店内の方入ってまいりましたこちらのお店なんですけども以前もねあのヘキトラ劇場さんと一緒にね、えー、動画を撮影した際に撮影をさせていただきましたトクリっていうお店なんですよこちらのお店はねもう刺身がめちゃめちゃ安いしうまいとりあえずねもう外も暑くて喉乾いたんで早速ね注文していきたいと思いますということでひとまずね生が到着しましたんで早速ねいただきます<笑> ひとまずね、まだ料理来てないんでこちらのお通しで飲んでいきましょ う, ありがとうございただきます徳利<笑>さんで提供されているお通しは毎回しっかりとバッチリ作り込まれていて味も美味しいんですけれども何よりも量がちょうどいいんですよこれぐらいであればね、まあ、他の料理を食べるにしてもお腹いっぱいさに関係なくね食べられますんで 個人的には毎回嬉ししいお通んですけれどもこのお通しがねだいたい美味しすぎてこの時点で一杯飲みきっちゃうんですよね、うん、実はこのお店ねこのお酒の提供がなくなる前まではね僕よく来てましてこのお店がね大好きなんですよ本当に値段も鮮度もいいし金額もすごく安くて普通にまあ飲み歩いてる時は月にね2回は絶対来てたね どれぐらい大好きなお店でございます。とりあえずね、1品目枝豆到着いたしましたんでね。もう早速おかわりのビールも選びました。 今ね追加のメニュー到着いたしました今ね来たメニューはだし巻きと牡蠣ですね生牡蠣このね牡蠣がやばいんですけど贅沢にね2個頼んじゃいましたいただきますあうまっしょっぱめな感じでねすげえ酒っすね そんなんなしたらねまた追加きましたアジのなめろうとカツオの刺身ですね海鮮系のお店だからってあのねちょっとね一気に頼みすぎたわなもう<笑>ひとまずこのカキいっちゃいましょうかこれよいしょあーやばいねこれずるいねちょっとカキねいただきます うまあうま っ, うまっサイゼロ<笑>マジうまい 僕自身こちらの徳利さんでこの生の岩牡蠣出会ったのが2回目だったんですけれども前回食べた時よりもうまみも強かったし臭みもなくやっぱり酒飲みには脂質糖質そしてプリン体とこちらの3種悪いやつらが一番うま い, うまいそしたらね先ほど届いたこちらのね2種類の生ものも食べていきましょう ひとまずね、まあ、生姜とかわさび全く使わずにこのカツオいただきましょ う, うちなまぐさい香りはね一切ないわこちらねこじそと生姜ネギねぎとうまっ 徳利さんは海鮮メインのお店でどのネタを頼んでも鮮度が良くて絶品の料理ばかりなんですけれども何よりも価格が最高でしてこちらの写真にある盛り合わせですが一番少ないものでも4切れ8種盛りで2000円さらに上の月という盛り合わせであれば4人で食べてもお湯ほどの量で3000円という良心的設定なのでいつも来るとついつい頼みすぎちゃうんですよね<笑>無限に飲めんなこれあー うん、次に来たのがあら汁と肉じゃがでございます こちらの徳利さんは、まあ、海産物もちろんうまいんですけどこういった煮物とか焼き物そういった海産物じゃないジャンルもねしっかりうまいんですよこた玉ねぎとか煮見えるかなしっかりね旬でるんですよねうまそうう い, いやー そしたらちょっと、こちらのね、ラメロウもいただきますうまっうん、うんうん やっぱりチャレンジメニューとかデカ盛りの撮影もねもちろん楽しいんですけどこういう撮影は最高っすね頼む<笑> 今ね、嫁さんの同棲とか結婚を機にね、川崎に引っ越してきてから約ね、2年弱、まあ、まだね、3年は経ってないんですけど、引っ越してきて、いろんな、ね、お店を飲みに行きましたけど、ここがね、一番頼ってる。 これが大好きなお店なんですよマジでないうまいうんということで追加注文させていただきましたもちろんねビールとですねサザエの肝串焼きとふぐしら粉の天ぷらでございますこれ酒飲みにはたまらない一品ばかりなのでこれをねちょっと食べながら飲んでいこうと思います うまいうわーこのちょっとした苦味これがいいねサスしてもらうわ、ん、ちょっとこちらの山椒かけていただきます、うん あ、うん、うまっやば白くもにいっちゃいましょうかまずちょっとお塩でいただきますそ、ま、したらこれね追加で頼んだ最後の品でございます こちら最後の品がね、ヤリイカの刺身でございます。甘、うま、うん。ということで、本日は川崎駅徒歩3分ぐらい砂丘にございますこちら徳利さんをご紹介させていただきました。 いやーね、こちらのお店は海鮮ものうまいのはもちろんなんですけれども酒飲みが好きなあてが多種多様に揃っている最高なお店でございます是非ね皆様も川崎で飲む際にはこちらの徳利さんで飲んで美味しい魚を味わってみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあねやっぱうまかったわありがとうございました